ななるほどなるほどそれが君の欲の根幹かあ全然似てないだめだなるほどそれが君の欲の根幹かなるほどリゼロから始めるのの異世界ラジオ生活<笑>はあ、モノマネ？<笑>ーモノマネされてるの？私ー違う違う<笑><やー><笑><笑>そうかそういう風に聞こえているのか<笑>違う違う本物をお願いします<笑>なるほど。 それが君の欲の根幹かはははこれこれなんかちょっと偽物感ある な, あ ち, ょな<笑>ちょっと前に聞きすぎて<笑>根幹か<笑>私なんかは そ, それをまあさらに真似したみたいな<笑>やってくださって<笑>根幹か本物です<笑>ありがとうございます<笑>さあこちらのコーナーの説明をいたしますと